3曲続けてい、えー、くわけにはなかなかいかないみたいですけども<笑>、えー、これからは、ね、しんどいんです、えー、さっきもね2曲続いたんで結構ヘトヘトだったんですけどこれから踊る3曲はあ今うちで踊ってる3つのいくつかの中で一番きつい3つを集めてきましたの、ね、で、えー、少しずつ、ね、休みながらご覧いただけますけれども、えー、まず一番きついのから。 行って喋るのは久しぶりです。はい、頑張ります。よいしょ。 ありがとうございました